平成29年3月14日、阿蘇市黒川の本塚で、18日に開催される阿蘇ひもじ焼きの準備が行われました。阿蘇ひもじ焼きは、3年前まで行われていた七市町村主催の大ひもじ焼きの廃止後、継続を願う地元の内野巻繁栄会が中心となって開催しているもので、今回で3回目となります。 準備会場には地元有志や市の職員などおよそ40名が集合、バイオディーゼル燃料6リットルが入れられた20リットル間120個がリレー形式で標高537メートルの頂上近くまで運ばれました。参加者は北側の急斜面を登り、 縦横20メートルの大きさに線引きされた火の文字に沿ってオイル缶を並べていきました。そして当日まで雨が入らないようにするため、並べた缶一つ一つにビニール袋をかけて、およそ2時間の作業が終了しました。実行委員会は昨年4月に起きた熊本地震からの復興と感謝の気持ち、そして 麻生の春の訪れを皆さんに届けたいとしています。今年の日文字焼きは3月18日午後6時に点火される予定です。